前回の購入品紹介の続きなんですけども郵便局にも行ってきました。で、郵便局で買ったものがプリペイドスペシャルデリバリーエンベロープを買ってきました。まずスペシャルデリバリーが何かっていうとスペシャルデリバリーは日本でいうとこの速達に値するもので時間が 2種類選べるんですけど1つが翌日の午前9時までに届く便です。でもう1つが翌日の午後1時まででに届く便です。こちらの2種類あるんですが午前9時までに届く方が値段が高いです。で午後1時までに届く方が 少し値段は安くなってますが普通郵便よりかは料金が高く な, ってますなんですけど速達なので届くのが早いっていうのとあとは荷物の追跡ができるっていうこととあとは金額の保証がついてるっていうのが特徴的な郵送方法になります。 大事なな書類を送りたいいいいいととかかははこののスペシャルデリバリバーがいいのではないかと思います今日私が買ってきたのはプリペイドスペシャルデリバリーエンベロップなんですけど封筒がこのような感じになってまして私はえ午後1時までに届く方のスペシャルデリバリーエンベロップを買ってきました。 でグラム数によっても値段が変わってくるんですけども私は書類を送りたいだけなので一番最小の値段の 100g で 6.85 ポンド1枚 6.85 ポンドのスペシャルデリバリーエンベロープを買いましたで私もこの封筒をもらった時点でこの封筒自体料金が 支払われてるものだと思ったんですけどこの封筒だけじゃダメみたいでこちらの部分に「Affects Stamps to This Panel」って書いてあると思うんですけどこちらに 6.85 分の切手を貼って郵送するようですなのでここに切手を貼らないとどこにも送れないですねこのスペシャルデリバリーエンベロープを買う時に 郵便局の局員の人が一生懸命切手を用意し始めていたので切っているんですかっていうふうに聞いたんですねあそしたらちょっと待っててって言うからどういうことなんだろうと思ってお会計待ってたら最後にここの枠のところにスタンプを貼ってねっていうふうに言われました今日は3枚分買ったんですけど その局員の人がこんな風に分けて私に分かるように渡してくれて1セット分はこれだからねっていう風に教えてくれましたネットで見た時は5枚入りでしか売ってなかったんですね5枚はいらないなと思ってもしかしたら YMS の生活中に 5枚ぐらい使うのかもしれないですけど今のところ必要なのが3枚分だったんですねなので今日1枚ずつスペシャルデリバリーエンベロープが買えるのかどうか不安ではあったんですけど窓口に行ったら1枚ずつ買えるようですプリペイドスペシャルデリバリーエンベロープっていうのは切手だけこちらに貼って 誰かにその重要な書類を送り返してもらいたい時にもうすでに支払い済みの封筒を相手に送るために今日こちらの封筒を買っておいたという感じですね、まあ、通常の発送でもプリペイドでも郵便局のの窓口でで買い方は一緒です。私は今後申請したい書類があるので、まあ、そのために 今日3枚分買っておきました。ということでプリペイドスペシャルデリバリーエンベロープの紹介でした。